が強くてはいじゃあいってきまーす。 へ、え、ぇー続き終わりシャドウです。あまずは、自己紹介や事務所か。はい。どうぞ。<笑>どうぞ。<笑>えっと、じゃ あ, あの人は大方なので、すごくおざったです。はい、おざったです。もう、本当に困っています、ね、掃除が大変。でも、でもう、このね、<笑>お家の現状をね、映してあげる。見せてあげたいぐらいで。えー、機会があれば、また。 何も今いいいんじゃな今は無理です<笑>うん何、はい、か言いたいこととかは今どこに住んでますかどこに住んでますか東京んそれから<笑>それか ら, <笑>れからあじゃあ好きな食べ物は好きな食べ物は美味、うん、しいものを全部好きですうわ分かりづれ<笑>お仕事って何 <笑><笑>えっとお寿司。今日お寿司食べました。うん、あ、そうそう、そうそう。今日お寿司食べに行って好きなネタは一番好きなのは。うん、えっとね。蟹味噌です。昔、北海道とも一緒に行って、うん、すごくこう。手紙の<笑>あの蟹味噌すごく美味しかった。好きになりました。や、うんちゃん好きになりましたって、その前は好きじゃ。なかった ったたことなかったんで、うん、好きでもそうかそうか好きじ ゃ, なじゃないでも両方言えなかったんですけど今は、うん、好きです。言います、うん、じゃあ2番目は二番目は今分からない後でまた考えてみたいと思います。うん、じゃあ<笑>考えないと分からないこと<笑>そうです。<笑>何何好きですかやっぱりねハマチ。としてですか こう…なんていうんだろう…油が乗ったような…なんかこってり…が好きかな、うん…海底寿司とか言ったら必ず最初にハマチとか食べるもん ね, ですよね、うん、うん、知らないでしょ知ってますよ…<笑><笑><笑>ウスしたもう一回…最初にハマチ食べて、はい、最後にハマチみたいな… ね。あとシラコも好きかな<笑>食べられませ ん,、ね、食べられません変に想像しちゃうんでしょ食べられません。<笑>美味しいのにポンスで食べても美味しいのね食べられません、うん、なぜ<笑>でもそれはみんな食べないからですう台湾じゃ食べる習慣ないもんねないです、ね、うん。二、はい、番目に好きなのが なぜかカッパ巻き、きゅうりが好きなんだよね。うん。カッパみたいな人、どこがカッパって？説<笑>明しな。できません。じゃあ言うな<笑><笑><笑><笑>、うん。うん。じゃあ反対に嫌いな食べ物。日本で来もう10年以上なんですけれども、また納豆食べられません。うん。 前納豆食べてたら怒られたもんね。そんなです。<笑>そんなに怒ったもん。怒ったふうにしました。嘘ばっかり<笑>他食べれないの。<笑>なんだ っ, っけ、なんだっけ。納豆。あ、生卵。あ, あ、そうですね。卵かけご飯食べれないよね。<笑>食べられません。うん。なぜでしょう。 なぜ台湾は濃いな、ね。<笑>また生のものあまり食べないからです。うん、何も食べないね。台湾はね。うん、あまり食べられません。うん。うん、でも最近生のもの食べる人が多くなってきてね。ちょっとうん。れてると思います。うん。ち、うんうんうんうん、この前台湾行った時にそう思った。なんかね。野菜サラダが多くなった。そうですね。まあ、野菜サラダ自体少なかったもんね。 まで食べるっていうのが、まあ、健康ですしねまあねうん、うん、じゃあ好き な, なんていうんだろ歌とか歌詞とか日本限定で言えば芸能好きな芸能人たくさんいますけど、うん、やっぱりイケメンだよねうんうん<笑>イケメンかとも関係ないです 曲が良ければ、それでいいです、ね、うんまあ、なんて綺麗なこと言っちゃってくださいふ綺麗な言葉好きですか<笑>うん、じゃあ誰言ってみ<笑>えっと、好きな曲は牧原、うん、のりゆきさんの素直です昔たくさん聞いてましたじゃ聞いてるの見たことないな、最近うん、そうですね<笑>あまり一緒にいる時間ないですから。 確かにね<笑>うん仕事の時間帯が合わないからね朝から午後までそれから、うん、ここは午後からそうそうそうあ違います朝仕事してそれから午後休憩してまたあの夕方からまた仕事するという形ですうんで自分が朝3時頃に起きて 始発の電車で行って、うん、って岩田帰ってくる。そんな感じかな頑。頑張らない。頑張りやつ噛むな。<笑>噛みました。まあ、生活のためにね。うん、頑張ってます。頑張りまあ、人生じゃないとね、旅行も行けないしね。ですね、旅行大好きですからね、うん。うん。で、行きたいと国は。どこですか。え好きな歌手聴いてくれないの。あ。 <笑>好きな歌手はえっとね今は特にはないかな昔はもうずっと聖子ちゃんばっかりうん、うん、あともう一人ですよえっとねミポリう一、ん、人ですよって何<笑><笑><笑>ミポリんも好きだねミポリんはどういうことですかだろうね声かな、まあ、歌の内容もいいしね い, いっぱい、うん、昔たまに住んでたと時、あのしっかりこう聞かされました。<笑>もう今もずっとミッポリー聞いてたよね。<笑>好きになりました。誰が？うん、あのまあミッポリーのミッポリーのアリチャードがミッポリーの好きになったっていうこと。そうそうそ う, そ う, そう。ふざけ。好きですよ。本当に<笑>初めて聞いたんだけど。あの理由あるんですね。そ<笑>う昔。うん いそのドラマないすごく好きだったので<笑>、うん、そのドラマの。 あきまみほさんのことが好きになりました、うん、さっきの何聞きたかったじゃあさっき聞きたかったのは<笑>、うん、好きな国、行きたい国ですね好きな国と行きたい国